皆さん、こんにちは。d b c レスのキムです。今日は d b c レスで開発してサービスを提供しています。オフノーテーションを使ってあの文献にオノーテーションを生成する方法をご紹介させていただきます。よろしくお願いします。ます最初、d b c レスのホームページから始まりますけれども、<笑> DBCLS のホームページを見ますと、このサービスというページがあります。ここに DBCLS で提供しているあーサービスが並んでますので、まあ、下に行きますと、パボノーテーションがあります。ここをアクセスしますと、これがパボノーテーションの最初の画面です。パボノーテーションにすでに入っている あのデータは自由にあのご覧できますけれども、新しいデータを、新しいオノーテーションをあ作るときにはあ、ログインする必要がありますね。ですのであの、皆さんのアカウントが必要になります。ですので、アカウントを作ることから始 ま, る始まりますあ。アカウントの新規登録を選択して、あの 東郷 TV テストというアカウントを作ってみます。東郷 TVYouTube.LoisTVCLSLois と, というあのメールアドレスを入れる必要がありますね。 ヘスソードを決めていただきまして、今は適当に入れます。新規登録ができます。あの新規登録した後でログインしますと、このオカウントの名前が右上に出てきますので、それをクリックしますと、あの最初は何もない状態ですね。ここに最初は プロジェクトをクリエイトしていただきますと、新規プロジェクトの作成ができます。ここに、例えば、東合 TV イルジェンプルというプロジェクトを作成します。いろいろ入れる項目がありますけれども、まあ、最初はテスト中と、 これ公開するか非公開にするかを選んでいただいた後で、ご覧に登録してみましょう。すると、統合 TVEXEMPLE というプロジェクトが新しくできましたけれども、最初は何もない状態ですね。オノテーションはゼロです。オノテーションを生成するためには、 最初、文献を追加する必要があります。文献の追加する方法はいくつかがありますけれども、最初は、パブメドを追加してみます。パブメドはすでに、あの、追加、自動的に追加できるあの文献として登録されてますので、パブメドを選択していただきまして、あ PMID を入れることで、入れることで、この文献が、このプロジェクトに追加されます。今、追加されました。自分でテキストを追加することもできますかああ、はい。今は、その、POMED からテキストを追加する方法をお見せしましたけれども、実は自分がローカルディスク、 で、持っているテキストを追加するのもできて、あの、それは新規作成になりますね。新規作成を、あの、クリックしますと、ここにテキストをコピペすることで、例えば、うん、何でも、テキストを、コピして、 ここに入れています。ここにで登録しますと、このテキストが登録できます。これをこのプロジェクトで確認しますと、PubMed からテキストが1つで、この TogoTV テストのアカウントから新規に作成されたテキストが1つ入っています。 こういうふうに、あの、自分のテキストを追加するのもできます。例えば、こう、ドキュメントをどんどん増やしていって、これは非公開にしなきゃいけないものだっていのが。追加されてしまった場合に、公開を非公開に変えることは。そうですね、あのー、このプロジェクトの促成を。 作るときは公開に選択しましたけれども、その属性はこの編集ボタンを押すことで、後で変えることもできて、これを非公開にしておきますと、こうしま す, すと。ここにこのマークがついて、このマークはもう非公開のマークです。ですので、ので このカウンアップでログインしない限り他の人には見えないです。では、パワーアノテーションを管理している人からも見えない。あパワーアノテーションを管理している人は見えます。<笑>はいはい、ただ他の一般のパワーアノテーションを利用するユーザーからは見えないから、ローカルでパワーアノテーションを持って非公開の情報を扱わなくても、パワーアノテーションウェブ版で 公開にしたい情報を扱って大丈夫そうですねもしその管理者にも公開したくない場合は、まあ、ポボノテーションこのシステム自体があのオープンソースプロジェクトですのでシステムをローカルシステムサーバーにインストールすればまあ完全に隠すのができますね中を見ますと コーメイドの1394444が入って、中身表示しますと、アブストラップのテキストがこう見れます。ここにはオノテーションの数はゼロの状態ですけれども、ここにオノテーションを追加するため、テキストタイルという、やはり DBC レスで開発したオノテーションの編集ツールを 起動して、オノテーションの追加ができます。テキストタイを使って、オノテーションの作成する方法をご説明させていただきます。あの、テキストタイを開きますと、最初、まあ、文字列を選択するだけですぐオノテーションができます。ラベルは、最初は、something というラベルが、 きますけれどもこのラベルを違うラベルに変更するのができて、例えば、プロティン。他のラベルに変更できます。あの、一つの文字列に複数のラベルをつけるのもできて、このアイチュルバーの この new entity アイコンを選択することでまたラベルの追加ができます。こういうふうにラベルを同じ文字列にラベルをどんどん追加するのができますけれどもこういうふうに ラ, ラベルが増えると見えにくくなりますよね。<笑>あの、その場合はこの 設定のボタンを押して、ラインの間隔を調整するのができます。ちょっとラインの間隔を開くと、ちょっとラインの間隔が開いて、モテーションがもっと見やすくなります。これはこの手動でやらなくて、自動的に調整してくれるボタンもあります。で、このリフレッシュボタンを押しますと、 このラベルの数を考えて見やすくラインの間隔を調整してくれます。それが自動的に調整されたラインの間隔が気に入らない場合は、このマニュアルで調整できます。マニュアルでやった後も、うん、今のリフレッシュボタンを押すと自動の調整に不スされるという。そうです。そうです。 だから自動に任すか、自動がまた調整するかの選択できます。オノテーション追加するのをお見せしましたけれども、まあもちろんオノテーションの削除もできて、選択した後でこの消しゴムを使うと、削除もできます。あそれからもう一 一つ追加してみますと、例えば、イミュリスポンスというところを選択して、えっと、ここにラベルを貼りたいんですけれども、例えば、まあ、あらかじめ探しておきましたけれども、ウィキペディアに行きますと、イミュリスポンスというページがあって、ここの URL をコピーして、 してこのラベルに貼り付けますとここにはこの URL がラベルとして貼り付けられましたそれとこのラベルは長すぎですのでテキスタイルでは 一番この URL の最後の要素だけをお見せします。インドスポンスをそういうふうに文字で書くのではなくて URL を入れることどうなりますかはい。あのー、ここでテキスタイルのモードの説明をさせていただきます。その、テキスタイルを初めて開きますと、最初 T というモードから始まりますけれども、 t というのは、用語編集モードです。用語編集モード以外に、テキスタイには、その、二つのモードがありますけれども、最初 t 文字から始まって、もう一つは、ビューモード。ビューモードは、編集はできないんですけれども、えっと、観覧だけできて、 観覧する際に、あの、観覧する際には、ラベルが URL の時、ここが、あの、ジャンプできるリンクになりますので、ここをクリックすることで、このページにジャンプするのができます。それから、観覧モードでは、文字列を普通に選択して、 コピーするのができます。あの関係のオノーテーションをするには、最初、あ用語のオノーテーション一つを選びまして、すると、こう、選んだ用語のオノーテーションが赤にハイライトされますね。で、二番目の用語ののノーテーションを選択しますと、その間が、その間の関係ののノーテーションができます。 このラベルをまた選択しまして、このラベルを編集するのができます。あどうしますか ?some relation. こういうふうに、用語の編集、もしくは関係の編集、もしくは観覧。この3つのモードを えっと、活用して、ペリーにオノテーションを作成するのができます。テキスタエでは、このマニュアルオノテーション作業を楽にするため、いろんな仕組みをあ実装してますけれども、あその一つは、オンドリードがほぼ無限にできることです。 今までやったオノテーションをオンドゥするのができて、皆さんがあの編集したそのステップを逆に戻すのができます。それで、じゃ完全に最初に戻りましたね。それをまたリドゥするのができて、また再生するのもできます。 用語編集の時、用語編集の時、バウンドリー自動調整機能があって、このバウンドリーをこんなに厳密に選択しなくても、適当に選択しても、バウンドリーを認識して自動的に調整します。これは、このバウンドリーディテクション機能によって、こんな動きができます。 このバウンドリーディテクション機能を使いたくない時には、このバウンドリーディテクション機能をオフにしますと、こういうふうに文字列単位の選択もできます。これは、えっと、英語だと、スペースで単語を区切れているから、それでバウンダリーを認識して、ンとてくる。 ミハンみたいにずっと連続で書くときは自分選ばれてしまうから今の機能は知った方がいいそうですはいその通りですこれは最初デフォルトではオートバウンドリーディテクション機能がついていてあのくバウンドリーが切られるスペースとかあのハイプンプとかそういうところであ例えばあのこの その、カッコとか、そういうところでバウンドリーが調整されますけれども、日本語の場合は、まあ、多分スペースとか、カッコがないと、もう自動的にもう無限にう拡張されますので、これをオフして使った方がいいんですね。テキストな、テキストの中に同じ文字列が多いときには、例えばこの TCF を、プロティン、 そして、こノテーションする場合も、例えば、さっきは、このラベルを、ここに、キーボードで入力する方法をお見せしましたけれども、このラベルを、すでにあるものから選ぶのもできます。で、このテキストの中には、TCF、 その文字列が、えっと、複数ありますけれども、ここにいちいち全部同じ操作をしてオノテーションしたくはないんですね。ですので、その場合は、あの、オノテーションのレプリケートという機能がありまして、この TCF というのを選択して、オノテーションのレプリケートの機能を、アイコンの クリックしますと、このテキストの中で同じ文字列には同じオノテーションが自動的に付けられます。これまたオン d で戻します。戻して。じゃ今回は同じ操作を完全に自動でやる方法をご紹介いただきます。今のその このテーションのレプリケート機能を自動で行うように、このアイコンをクリックしておきますと、TCF を選択したとき、この紙の中の TCF というのが全部選択されます。ここで、 ラベルはプロティンですよというのを選択することで全てがプロティンとしてオ ノ, オノテーションされます。これでこの同じ文字列に同じオノテーションをやると作業をもっと簡単にできます。最初にその例えばプロテインで付けるときは左のマークをクリックすることでラベルが付けられて 一回つけると、左隣のアイコンにリストが出るので、そこから選べると。そういうことですね。はい、このリストには、じゃこの、今のこの場面では、今までプロティーンとこのイミーンリスポンスの URL でオノテーションがもうすでにされてますので、それがリストアップされて、そこから選ぶのができます。 じゃあもう一つの機能は、オノテーション の, あのコピーペーストの機能です。例えば、この文字列を選択して、これと全く同じうノテーションをしたい場合は、 この文字列を選択して、それをコピーした後で、コピーしますね。この文字列を選択して、ペイストすることで、同じオノテーションを再生成するのができます。はい。 こういうふうに、あの、テキスタイルには、オノテーションに便利な機能を実装してきました。実装、実装されています。それから、この、同じ紙の中で、用語のオノテーションと関係のオノテーションが両方できますけれども、あ用語のオノテーションに集中したいときは、シンプルビューに、 戻して、用語脳の定書に集中するのもできます。このシンプルビューにしますと、あの関係脳の定書の隠して、あの用語脳の定書に集中できるようにします。これで一通りテキスタイの機能をご説明させていただきましたけれども、あ今までこのチュルバーで 選んだ機能は、ショートカット機能がありますので、実はチュールバーのアイコンをいちいちクリックしなくても、あの、チュールバーを使うことでもうちょっともっと効率的に作業ができます。このショートカットキーは、ポティキーボードの左側だけを使うように設計されてますので、 左手をキーボードの上に乗せての、右手はキーボードを操作することで効率的な作業ができます。オノテーションの生成が終わりましたら、そのオノテーションをセーブするのができて、また、プロボノテーションに戻りますと、このページをリロードしますと、今、オノテーションが 追加されたのがわかりますこ見ますとデノテーションとリレーションというのがありますけれどもデノテーションというのは用語のオノテーションをほぼノテーションではディノテーションと呼んでますそのオノテーションの種類が用語のノテーションと関係のオノテーション2つがありますのでそれを区別するためデノテーションとリレーションという名前で呼んでます オノテーションの結果は、こういうふうに、ブラウザで確認できて、例えば、130番目の文字列、文字から144番目の文字列の間には、T-cell factors という文字列ですけれども、それがプロティンにオノテイトされました。こういうふうに、あの、テーブルで確認できまして、このテーブルの 内容は、テーブ・セプレイティド・ベルジュース・フォーメット、TSV で確認できて、JSON でも確認できて、また、テクスタイルで、uh、可視化してみるのもできます。今まであのひ、一つの文章に対して、オノテーションを作成する方法をご説明させていただきましたけれども、 実はこのプロジェクトに複数の、複数の文章を入れて、複数の文章にオノテーションを追加するのもできます。例えば、100件とか、1000件とか、1万件とか、まあ、多くても大丈夫です。さっきの保存の時に、もし保存しないで、ページをつるんとしちゃったら。<笑>このオノテーションの編集キーは、テキスタイは、 ウェブアプリケーションですね。ですのであ、ブラウザで開いて、ブラウザで作業するようになってますけれども、もし、オノテーションの作業の途中あ、このページをクローズしたり、他のところに移ったりすると、このオノテーションがなくなります。なくなる心配がありますので、そういう場合は、こんなウォーニングが出てきます。 あのセーブしてないオノテーションが残っていて、この紙の写ろうとするときは、こんな、あのウォーニングが出てきますので、その際は、セーブして、クローズすると、このウォーニングがなくなります。後からつけた、その、アノテーションの範囲っていうここの単語までにこれをつけるっていうのは後で修正したいときっていうのは、 いきますかあそうですね。tcellfactors にプロティンが、プロティンというアノテーションがついてますけれども、ここは実は t c e l l f a c t o r じゃなくて、アンティジェンス p e ピ i f i c tcellfactors まで入れたかったときは、あの、この文字列の選択を広げたいんですけれども、その場合は、この文字列選択の中から、 広げたいところまで選択しますと、ここもやはりバウンドリーの自動調整が行えますけれども、こういうふうに簡単にこう広げるのができます。えっと、反対に例えばドイニ シ, イニシエーションというのが選択されていますけれども、ドはいらない。今回は外から始めて中に 中に選択するあのマウス操作をしますと選択された範囲がこんなふうに縮小されますテ、はいはい、ープのツールバーの左のこっちですか、ね、はい。 開いた時には、パブノテーションから開きましたけれども、実はこのテキスタルというのは、あの、ステンドオロンのエディターになっていて、これを開いた後で、他の、他のあノテーション、もしくはテキストファイルを開くのができます。ですので、ここで、ここに、違うあノテーションの URL とかテキストを ファイルの URL を入れたり、ローカルディスクからあのファイルを選んであ開くのもできます。このプロジェクトの中には複数 の, あの文献を入れるのがで き, ますけれどもできますけれども、その複数の文献に生成されたオノテーションは、こういうふうにまとめてダウンロードするのができます。 で、さっきちらっとお見せしましたけれども、最初は、これがない状態ですけれども、いつでも、これ、あの、圧縮ファイルを生成するのができまして、生成に時間がちょっとかかる場合もありますけれども、生成されて、これをダウンロードして、 ダウンロードされた圧縮ファイルの中身を見ますと、ま、統合 TVEXEM というのが、で、この中には、あの、テキストファイル、それからオノテーションが TSV で確認できて、JSON でも入っていて、ディクショノリーというのも入れます。このディクショノリーというのは、あの、どの文字列に どのラベルがついたかをディクショノリー、辞書の形式であのこれもやはり TSV フォーマットですけれども辞書の形式でダウンロードできますこの辞書は、まあ、DBCLS で開発したもう一つのサービスである p u b d i c t i o n a r i というサービスにそのままオンロードできましてあの その同じオノテーションを後で自動的に行うようにするのもできます。今、ウィキペディアだから、イニューレスポンスって表示されてますけど、<笑>まあ、オントロジーとかつけると ID が URL の末、まあ、端が ID だから、ここに表示されるのは ID になってしまうんですよね。<笑>うん、なので、まあ、こうやって飛べると、その先のものが一体何なのかっていうのが確認できて、すごく便利 あそうですね。はい。それから、その場合は、あの、この URL の URL の末端が、先そのラベルが URL の場合は、この URL の一番最後の要素だけを見せると、 言いましたけれども、うん、その場合、その URL の最後の要素が、あの、人間が読める文字列だったら、まあ、わかりやすいんですけれども、うん、これが ID の場合は、ちょっとこの編集するとき、ちょっとわかりにくい面もありますよね。その場合、その場合、それを、あの、 見やすいラベルに、を代わりに見せるための、あの、設定もできます。それは、その、このテクスタイルに、コンフィギュレーションファイルを作ることでできますけれども、あ コ, ンューコンフィギュレーションファイルを作ることで、テクスタイルのいろんな動きの調整ができます。それは、次回にご紹介する機会があると。マニュアルとかには、 書いてありました。マニュアルには書いてます。はい。これはマニュアルを読む場組ですね。そうですね。はい。最初、デフォルトサムフィンじゃないですか。はい。プロテインとかにしとくと、デフォルト引き場プロテインになります。そうですね。その場合は、実は、<笑>この、 この画面で、ここで、なんか、ここに、左側に選択できるようになっていて、ここを、今、something が選択されてますけれども、プロティ i ンを選択することで、次回からは、プロティ i ンがデフォルトで生成されます。だから、まあ、この、あの、 編集の中で大体、例えば 80% がプロティンの場合は、プロティンをデフォルトにしておくのが、下げるが減ります。今のは何もせん文字列を選択しないで、リストの画面を出すと、デフォルトが変えられる。そう。一回登録して、一回、最初は、 サムシングしかないから、はい、プロテインをまず作ります、はいはいで。その後は、でも自分がアノテーションしたいものの、ほとんどがプロテインだったら、はい、毎回サムシングからプロテインに変えるのはめんどくさいので、はい、デフォルトをプロテインに変えてしまって、ずっと文字列を抽出していくと、もうその抽出したのはサムシングじゃなくてプロテインに変わります。えー、っと、うん、そこそのサムシングというのは、 コンフィギュレーションがないときて出てくるものです。コンフィギュレーションがありますと、コンフィギュレーションの中にデフォルトの定義ができますので、もう、サムシングなしで最初から、その、デフォルトを決めるのはできます。どうですかあの、使いやすい気がしますか<笑>します<笑>あの今日は、あの、パブアノーテーションとテキスタイルを使って、 マニュアルでオノテーションを生成する方法をご紹介させていただきました。実はパブオノテーションを使いますと、あの自動でオノテーションを生成するのもできます。それも次回ご紹介させていただく機会があると思います。今日、ありがとうございました。ありがとうございました。